作ったんだろうね、はい、皆さん、いいお湯入ってますか、温泉はつきです。さて、今回ご紹介するのは。 DIY 温泉。今流行りの DIY ですね。DIY の温泉を紹介したいと思います。DIY といっても、今回は私が作ったわけではないんですけど、でですね、えー、とそちらは福島県にあります、桧原宿さんです。こちら桧原宿さんは、地元の有志の方たちがみんなで入りたいということで作った温泉なんですね。でなんと、手作り温泉なんですけど、内湯もあるし、 露天風呂もあって、めちゃくちゃ立派なんですよで。ずっと入りたいと思って、でも、一般開放してない温泉さんなので、うん、入れないかなって思ってたんですけど、えっと、近所の人たちに聞きまくれば、担当の方がいらっしゃるかもしれない、みたいなことが書いてあったので、ちょっと近所の方たちにお声かけさせていただいて、そしたらでも一発目のお声かけさせていただいた方が、たまたまその、 日原塾を作った方だったのでその方にお願いして特別に入らせていただくことができましたなのでちょっと行ってくださいって言っても皆さんが行けるのはちょっと難しいのかもしれないですけどこういう素晴らしい DIY の温泉もあるんだよってことを伝えたくて今回はご紹介させていただこうと思いますということではい皆さん行ってらっしゃいはいということで桧原温泉にやってきました町の方たたちがみんなで作ったという 外から見るとビニールハウスなんですけど中はめちゃくちゃ立派なお家になってます電気も通ってるし水道も通っててテレビもあったり暖房もあったりしてすごいです早速中入ってみようと思いますおお、すごい早速入っていきたいと思いますはいではですね行ってみたいと思いますすごく寒いので宇宙はちょっと後にして先に露天風呂行きます 雪が私の身長より積もってるぐらい今日は雪が降ってます<笑>素晴らしい。 なんだろうああ気持ちいいすごくないですかこのビニールハウス感がすごい確かにこんなの近所にあったらいいですね欲しい幸せだしかもさっき電気をつけるときに今って書いてあったんだけど談話室って書いてあって 多分そこでみんなでお酒とか飲みながら近所の人が集まって楽しく談話をして一緒にお風呂入ったり露天風呂入ったりしてっていうこうみんなの場所として作られたっていうのを聞きましたすごいなって思いますそれがまたいいなって思いますねそういう仲間がいることがらし みたいなところにポリバスを置いてでそのポリバスに入る温泉なんですね雪の中人目のつかないところで着替えて林の中とかで着替えちゃうんですけどまあそこでもそういう感じで着替えて来ましたとにかく寒いのでバス入ります雪の中行かなきゃいけないやっと来れましためちゃくちゃ異様の匂いがすごいです景色も最高